ブルーアーカイブー。 エリック先生 私のミスでした私の選択そしてそれによって招かれたこの全ての状況結局この結果にたどり着いて初めてあなたの方が正しかったことを悟るだなんて。 からずうずうしいですがお願いします先生きっと私の話は忘れてしまうでしょうがそれでもかまいません何も思い出せなくてもおそらくあなたは同じ状況で同じ選択をされるでしょうからですから大事なのは経験ではなく選択 あなたにしかできない選択の数々責任を負う者について話したことがありましたねあの時の私には分かりませんでしたが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 のねじれて歪んだ先の終着点とはまた別の結果をそこへつながる選択肢はきっと見つかるはずですだから先生どうかください先 生, 先生 起きてください。先生<笑>少々待っていてくださいと言いましたのに、お疲れだったみたいですね。なかなか起きないほど熟睡されるとは。夢でも見られていたようですね。ちゃんと目を覚まして、集中してください。 もう一度改めて今の状況をお伝えします私は七神凛学園都市キボトスの連邦生徒会所属の幹部ですそしてあなたはおそらく私たちがここに呼び出した先生のようですがあ推測系でお話ししたのは 私も先生がここに来た経緯を詳しく知らないからです混乱されてますよねわかりますこんな状況になってしまったこといかに思いますでも今はとりあえず私についてきてくださいどうしても先生にやっていただかなくてはいけないことがあります 学園都市の命運をかけた大事なことということにしておきましょうキボトスへようこそ先生キボトスは数千の学園が集まってできている 巨大な学園都市ですこれから先生が働くところでもありますきっと先生がいらっしゃったところとはいろいろなことが違っていて最初は慣れるのに苦労するかもしれませんがでも先生ならそれほど心配しなくてもいいでしょうあの連邦生徒会長がお選びになった方ですからね それは後でゆっくり説明することにしてちょっと待って太鼓を見つけた待ってたわよ連邦生徒会長を呼んできてん隣の大人の方は主席行政官お待ちしておりました 連邦生徒会長に会いに来ました風紀委員長が今の状況について納得のいく回答を要求されていますあ面倒な人たちに捕まってしまいましたねこんにちは各学園からわざわざここまで訪問してくださった生徒会風紀委員会その他時間を持て余している皆さん こんな暇そう大事な方々がここを訪ねてきた理由はよくわかっています今学園都市に起きている混乱の責任を問うためにでしょそこまでわかってるならなんとかしなさいよ連邦生徒会なんでしょ数千もの学園自治区がこんなに陥ってるのよこの前なんか うちの学校の風力発電所がシャットダウンしたんだから連邦強制局で停学中の生徒たちについて一部が脱出したという情報もありましたスケバンのような不良たちが登校中のうちの生徒たちを襲う頻度も最近急激に高くなりました治安の維持が難しくなっています戦車やヘリコプターなど 出どころのわからない武器の不法流通も2000以上増加しましたこれでは正常な学園生活に支障が生じてしまいますこんな状況で連邦生徒会長は何をしているのどうして何週間も姿を見せないの今すぐ会わせて 連邦生徒会長は今席におりません正直に言いますと行方不明になりましたえ<笑>やはりあの噂は結論から言うとサンクトゥムタワーの最終管理者がいなくなったため今の連邦生徒会は行政制御権を失った状態です 認証を迂回できる方法を探していましたが先ほどまでそのような方法は見つかっていませんでしたそれでは今は方法があるということですか首席行政官はいこの先生こそがフィクサーになってくれるはずです<笑>この方が ちょっと待ってそういえばこの先生は一体どなたどうしてここにいるのキボトスではないところから来た方のようですが先生だったのですねはいこちらの先生はこれからキボトスの先生として働く方であり連邦生徒会長が特別に指名した人物です行方不明になった連邦生徒会長が 姫ますますこんがらがってきたじゃないのここんにちは先生私はミレニアムサイエンススクールのいいいや挨拶なんて今はどうでもよくてそのうるさい方は気にしなくていいです続けますと誰がうるさいって 私は早瀬優子覚えておいてください先生先生はもともと連邦生徒会長が立ち上げたある部活の担当顧問としてこちらに来ることになりました連邦捜査部シャーレ単なる部活ではなく一種の超法規的機関連邦組織のため キボトスに存在する全ての学園の生徒たちを制限なく加入させることすらも可能で各学園の自治区で制約なしに戦闘活動を行うことも可能ですなぜこれだけの権限を持つ機関を連邦生徒会長が作ったのかは分かりませんがシャーレの部室はここから約3 0キロ離れた外郭地区にあります 今はほとんど何もない建物ですが連邦生徒会長の命令でそこの地下にとあるものを持ち込んでいます先生をそこにお連れしなければなりません も, もかシャーレの物質に直行するヘリが必要なんだけどシャーレの物質ああ外郭地区のそこ今大騒ぎだけど 大騒ぎ強制局を脱出した定学中の生徒が騒ぎを起こしたのそこは今戦場になってるよ<笑>連邦生徒会に恨みを抱いて地域の不良たちを先頭に周りを焼け野原にしてるみたいなの巡行戦車までどっかから手に入れてきたみたいだよ それでどうやら連邦生徒会所有のシャーレの建物を占拠しようとしてるらしいのまるでそこに何か大事なものでもあるみたいな動きだけどまあでももうとっくにめちゃくちゃな場所なんだから別に大したことなあ先輩お昼ご飯のデリバリーが来たからまた連絡するね 大丈夫です少々問題が発生しましたが大したことではありませ ん, んな何どうして私たちを見つめてるのちょうどここに各学園を代表する立派で暇そうな方々がいるので私は心強いです キボトスの正常化のために暇を持て余した皆さんの力が今切実に必要です。行きましょう。 が不良たちと戦わなきゃいけないのサンクトゥムタワーの制御権を取り戻すためにはあの物質の奪還が必要ですからそれは聞いたけど私これでもうちの学校では生徒会に所属しててそれなりの扱いなんだけどなんて私がいいった言いいってば あいつら違法 JHP 弾を使ってるじゃない伏せてくださいウカそれにフォローポイント弾は違法指定されてはいませんうちの学校ではこれから違法になるのキス跡が残るでしょ今は先生が一緒なのでその点に気をつけましょう先生を守ることが最優先あの建物の奪還はその次です ハすみさんの言う通りです。先生はキボトスではないところから来た方ですので。私たちとは違って弾丸一つでも命の危機にさらされる可能性があります。その点ご注意を。わかってるわ。先生、先生は戦場に出ないでください。私たちが戦ってる間は、この安全な場所にいてくださいね。 戦術指揮をされるんですかもう、先生ですし…わかりました。これより先生の指揮に従います生徒が先生の言葉に従うのは自然なこと、ですねよろしくお願いしますよし、じゃあ行ってみましょうか 計算は完璧まずスキルカードシステムについてご説明いたします戦闘に参加する生徒たちは EX スキルそのうち3枚のスキルカードがラップして好きなカードをタッチするとスキルが使えますコストは自動的にチャージされていきゲージに。 前方に敵がが集ままっているのが見えま す,、ね、すずみさんのスキルは集まっている敵に使うと効果的ですのでスキルカードをタッチした後に集まっている敵を選択してください腰を抜かさせてあげましょう無駄よまだ終わらないわよ帰ります、はあ、移動しますでは 優香さんのスキルを使ってゆうかさんのスキルは自分自身を強化するタイプです現在の状況と条件よしこれは勝ちね私の計画はしませんまだ終わらないわよ行くわよ簡単な任務でした か戦闘がいつもよりやりやすかった気がしますやっぱりそうよね先生の指揮のおかげで普段よりずっと戦いやすかったですなるほどこれが先生の力まあ連邦生徒会長が選んだ方だから当たり前か それでは次の戦闘もよろしくお願いします先生もうシャーレの部室は目の前よ今この騒ぎを巻き起こした生徒の正体が判明しました若者百鬼夜行連合学院で定額になった後 強制局を脱目した生徒です似たような前科がいくつもある危険な人物なので気をつけてくださいあらら連邦生徒会は来ていないみたいですね<笑>まあ構いませんあの建物に何があるかは存じませんが。 連邦生徒会が大事にしてるものと聞いてしまうと壊さないと気が済みませんね、はあ久しぶりのお楽しみになりそうです<笑>計算は完璧落ち着いていこういくわよ生徒たちは 遮蔽物を発見すると隠れている間は敵の攻撃を大箱の遮蔽を効果的に活用することしかし隠れることができない生徒もいますし行くわよ行くわよ隠れますまだ終わらないわよ<笑>騒動の中心人物を発見対処します 連邦生徒会の子犬たちが現れましたかおかわいらしいこと狙撃ポイントを変更しますターゲット発見私はここまであとは任せます逃げられてるじゃない追うわよ いいえ、生半可な行動をしてはなりません私たちの目標はあくまでもシャーレの奪還このままシャーレのビルまで前進するべきですうんまあいいわあいつを追うのは私たちの役目じゃないってことも、ね、罠かもしれませんしはい建物の奪還を優先でこのまま引き続き進むとしましょう まだ終わらないわよバイザー正進んでください前方へ先行だをまだ終わらないわよよし建物の入り口まで到着この音は気をつけてください 巡航戦車です行くわよ逃しませんクルセイダー1型私の学園の正式戦車と同じ型です不法に流通されたものに違いないわ PMC に流れたのを不良たちが買い入れたのかもつまりガラクタってことだから壊しても構わないわ行くわよ あちらに気を取られたの間にちょっとお邪魔しますね<笑>クルセイダー戦車の相手をしなければなりませんクルセイダー戦車は防御タイプが重装甲の敵なかすさんのスキルが貫通型です撃ち抜く移動し ま, まだ終わらないわよ 通りを証明するな逃しません先方へ進行だよ計算通り完璧着いたはいシャーレ物質の奪還完了 私ももうすぐ到着予定です建物の地下で会いましょううーんこれが一体何なのか全くわかりませんねこれでは怖そうにも。 どどどどどあらあらあらあらああ お待たせしました何かありましたかそうですかここに連邦生徒会長の残したものが保管されています幸い傷一つなく無事ですね 受け取ってくださいはいこれが連邦生徒会長が先生に残したものシステムの箱です普通のタブレットに見えますが実は正体のわからないものです製造会社も OS もシステム構造も 動く仕組みの全てが不明連邦生徒会長はこのシステムの箱は先生のもので先生がこれでタワーの制御権を回復させられるはずだと言っていました私たちでは起動すらできなかったものですが先生ならこれを起動させられるのでしょうかそれとも では、私は私ここまでですここから先は全て先生にかかっています邪魔にならないよう離れています まだ始まったばかりの部活なのでお仕事を円滑に行うためにもシャーレに入部してくれるさ。 笑って舐めないでしょ怒ってないから誤解しないでね自警団任務の延長ですねごきげんようあっ自警団任務の延長ですねあなたが先生か今日から私が一緒にいてあげる新しい生徒さんが来てくれましたね それでは連邦生徒会からのお仕事をしに行ってみこれからキボトスの平和を生み出す悪党たちを相手しなければなりませんここは戦略マップです。生徒さんたちを舞台単位で配置命令して大きな視点で作戦を遂行する場所ですスタートのタイルを押して 味方部隊を投入してみてください先ほど来てくれた生徒さんを編成部隊は実際に戦場で戦うストライカー部隊と後方から支援するスペシャル部隊とで構成されています生徒さんを 多く編成すればするほど、スキルを勝するためのコストが早く回復します。ストライカー部隊とスペシャル部隊の両方にそれぞれ人員を配置していくごとに、コスト回復速度が速くなりますので、生徒さんをいっぱい配置しましょう。 だったので出撃ししてみましょうかそれでは任務開始ボタンを押して任務を始めてください移動したい隣接タイルをタッチするとそれでは敵がいるタイルに移動して銭湯を開始しましょう。 私たちの勝率はかなり高い自信を持って行こう隠れます参ります狙、はあ、撃ポイントを変更します。行くわよ行くわよ参ります、はあうん、ありがとう失礼、はい、ませんパトロールを終了します 自動移動した味方部隊はこのターンこれ以上動けませんフェーズ終了ボタンを押して私たちの場また私たちのターンです残す敵はもうここのボスだけです 私たちの勝率はかなり高い自信を持っていこうこれは痛いですよ狙撃ポイントを変更して移動しますまだ終わらないわよ隠れるわは一切意味が変わいません、はい いいまだ終わらないわわよよ無駄よありがとう無駄よ攻撃し ま, すまだ終わらないわありがたい返しません。 計算通り完璧運が良かったいいえ計算通りですさてこれで基本的な戦闘法これからは改めて先生にキボトスのそれではロビーに戻りましょうか。 エリック先生今日もお疲れ様ですお疲れ様でした先生改めましてこちらがシャーレのロビーですこれから先生が色々なお仕事をしていく拠点ですねあれ誰かから連絡が来てますねモもトーク秋ボトスで広く普及しているトークアプリです これから先生はこのモモトークで生徒さんたちとおしゃべりしたり生徒さんとの絆に関する情報を確認することもできます新しく届いたメッセージは左側に表示されていますアイコンをタップしてメッセージあっ優香さんからですね内容についてはもちろん先生ひょっとしたら 思いがけない物語に入ったりすることも。 大人なんですからしっかりと大人らしく計画的な消費をしてくださいお小遣いをもらってパーッと使っちゃう子供じゃないんですよそれにこうして領収書の整理を手伝ってくれるのなんて私くらいなんですから。 次はもう絶対に手伝いませんからね15日前にコンビニで購入したチキンサンド500円新刊の漫画購入で450円んっおとといの夜クラブふわりんで2万円<笑> この領収証は生徒たちの模範となるべき教育者がこんないいいかがわしいお店に行くだなんて信じられません最低ですえクラブフワリンという名前のスマホゲームのガチャ 私そのいやいやそれでも1回で2万円は課金しすぎです衝動買いは禁止消費はちゃんと計画的に。